東京から参りましたガラムと申しまし申す2020年に立ち上がってこんな状況の中なのでなかなかお祭りにも恵まれずですね当然去年もこの日立の国を誘い出るつもりで、えー、練習をしてきたんですけども残念ながら中止ということになりました3年ぶりの開催ということで特にこのお祭りの開催に携わってくださっている皆様とそして第5連の皆さんと、えー、交流がございましてよく来てくれたとすごく言っていただきグッと。 ありましたこの街初めて参りましたけどまた戻ってくる街になったらと思いますので、えー、帰るうですね、えー、シャンーボーと、ね、アイユーとも楽しんで帰ろうかなと思っていますどうぞ、えー、東京の作品ですけれども、まあ、片肘原くん最後まで楽しんでいただけたらと思いますどうぞよろしくお願いいたします